どうも6代目です今日は朝から落ち込んでおります。玄関を出て、速攻で iPhone を落とし、見事に割れました。<音声>青畳工房6代目<音声>ということで、こんな感じになってます。ピッキピッキキでーす、えー、なんと 保護カバーをつけてなかったので、えー、ちょっと汚くなったら剥がしてたんですが貼ってない時に割れちゃったということで、えー、触るたびに少しずつかけらが取れてる感じです細かいガラスが取れてます、えー、これではまずいのでとりあえず、まあ、うちの辺りにはアップルケアっていうかアップルのショップがありませんのでこれを買ったソフトバンクに持って行って、えー、ソフトバンクに確か 私確か安心保証パックというのに入ってましたので持っていってどうなるか聞いてみたいと思います、えー、私の携帯は確か入ってたと思いますアップルケアワーグなんか知らんけど今回入ってないんですね確かソフトバンクにどうしますかと言われてその安心保証パックと比べられてで言われるかまま安心保証パックに入ったと思います 安心保証パックで、なんとか、交換を狙いたいんです。私の iPhone ですね。まあ割れる以前から若干調子が悪かったので、もしかしたらそれでいいことになるんじゃないかなと。ちょっとそっちを狙ってみます。それでは、朝から悲しみの6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。パソコンの方は、